キングプリンスデビュー発表からの8ヶ月に密着、ライド・オン・タイム、10月放送。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。エンターテインメントのバックステージを描く新しいドキュメンタリー番組、ライド・オン・タイム、が、フジテレビで10月5日金曜日からスタートする。 この番組は5つのテーマに長期密着取材し4週にわたって放送する連続ドキュメンタリー。10月のテーマはキングプリンスから衝撃のデビュー発表からの8ヶ月。キングプリンスを今年の5月23日にジャニーズ事務所として4年ぶりのメジャーデビューを果たしたグループ。平野市洋、長瀬角。 橋山からなるミスター・キングと、岸ユ太神宮寺ユ太タ、岩橋源氏からなるプリンスへのニつのユニットに分かれての活動を経て、今年5月に6人でデビュー。デビューシングル、シンデレラガールは、初週売り上げ 57.7 万枚を達成した。このキングプリンスに、デビュー4ヶ月前の1月17日に行われたデビュー発表からカメラが密着。 その後、4月からは、グループセンターの平夜出演の連続ドラマが放送され、5月は快進撃の CD デビュー。8月には、新人としては、異例の5都市21公演に及ぶアリーナコンサートツアーがスタート。そして、10月10日にはセカンドシングルの発売も決定している。 この華々しいデビューの裏で、19歳から22歳の6人は何を思い、何と戦っているのかこれから目指すものは一体何なのか長期密着した膨大な素材が紡ぎ出すドキュメンタリーとは、また、11月は、コンサートを支える職人たちを放送予定。舞台の仕込みから本番を経て撤収まで、コンサートスタッフにカメラが徹底密着。 一つのコンサートを作り上げるために、限られた時間の中で発揮するプロの技や集団の起こす奇跡といった様々な出来事を通じ、エンターテインメントの裏にあるリアルを描き出す。連続ドキュメンタリーライドオンタイムから時が奏でるリアルストーリーから、 富士テレビ米印関東ローカル10月5日金曜日スタート初回は、新135ケラ205分毎週金曜日新125ケラ155。小なり10月のテーマ大なり、キングプリンスから衝撃のデビュー発表からの8ヶ月、キングプリンス、平野史洋、長瀬角、橋山、岸裕太、神宮寺裕太、岩橋玄樹。 小なりスタッフ大なり制作協力、スローハンド、パッション、オフィスクレッシェンド。小なりテーマ曲大なり山下達郎、ライドオンタイム。番組公式 HP、https、コロン、スラッシュスラッシュ、www.fusitv.co.jp スラッシュ、リディオンタイム、スラッシュ。フジテレビ、